皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年12月2日、10周年クエストの最終話が配信されました。こちらが予想していなかったことが次々と起こった、印象的なクエストになりました。ところで、白きものって誰のことですかね。上春むいのお話を完全に忘れてしまった疑惑があります。そして、入手済み宝箱リストがついにコンプリートしました。 残った5個の宝箱ってこのマップだったんですねネタバレ配慮のため詳細はしばらく伏せますがなんだかんだありまして無事にクリアとなりましたちなみに白きものというのはリタ姫のことでした映写機のムービー見てたらいろいろと思い出しましたそしてエルジュの新しい師匠の正体はついに明らかになりませんでした今後の別ストーリーで明らかになるのかならないのか濃うご期待といったところです 今回一番予想を外したのは最終話のラストバトルが新しい同盟バトルになるというものでした。神話編、破壊編といった具合に何々編という名前のクエストじゃないとダメなのかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。